皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月3日。バージョン 5.5 が始まって、皆さんお忙しいとは思いますが、アスフェルド学園の部活動強化週間も始まっていますので、そちらもお忘れなくというのが今日の動画の内容です。私のクラスは、なんとも大変な課題が残っていますね。でも、私の手にかかればお茶の子再々なので、パパッと片付けていきますよ。 どれで星さんを作るかですがさすがに超火事ハンマーでラインスレイフとかを作るのはしんどいのでまあスレイプニールあたりですかねスレイプニールの星さんはこうやって作るのだというところを今から皆さんにお見せします本当に簡単に作れてしまうのでまあ見てなって気合を入れて作るのでここからしばらく黙りますね あばばばばばばば。はい、やらかしました。私の実力では、所詮こんなものなのです。知ってた。助けて白沖様。この後、なんとか星さんの武器を1個納品することができましたので、あと2個、どなたかお願いします。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。